iStudio と VStudio の違いについて説明をしていきます。VStudio では、このように 3D の仮想空間の中でシーンを切り替えることができます。また、このように5つのコンテンツと 一つの 3D オブジェクトを挿入することができます。カラーアジャストメントで、透明度の調節、そして、様々な色合いの調節をすることができます。また、 このように、各コンテンツごとにフレームレイヤーとバックグラウンドレイヤーを付けれるようになりました。 スタティックエレメンツでは、スタジオファイルに保存されている各 3D セットのマテリアルを変更することができるようになりました。こちらも同様に、透明度や 色味を変更することができるようになりますまたこちらでは自動でこのように x 軸にスライドしたり y 軸にスライドしたり、また、色味をこのように自動で変化させたりすることができるようになりました。プログラムセッティングで、バックグラウンドグラフィックを選択すると、一番後ろのレイヤーに背景を このように挿入することができるようになりました。こちらも色味や透明度を変更することができ、また、X 軸や Y 軸にスクロールすることができるようになりました。 シーンの入れ替えまたはコピーなどをしたい場合はドラッグし変更したいシーンに持っていって話すことでシーンのコピー入れ替えそしてオブジェクトのみをコピーするという機能が加わるようになりました。 このようにコピーされまし た, またこちらではこのウォールに追加されているコンテンツをコピーしてみようと思いますコピーオブジェクトオンリーをクリックいたしますとはいこのようにオブジェクトのみコピーされました 一つのシーンの中でコンテンツ間のコピーを行いたい場合はこのようにドラッグして離すことで Everything すべてをコピー Geometry オ, オブジェクトのポジションローテーションスケールのみをコピーコンテンツ こちらのコンテンツレイヤーの内容のみをコピー。と、このように3種類のコピーをすることができます。試しにやってみます。ここでジオメトリーを選択してみます。そうしますと、 このように、ポジション、ローテーション、スケールが全く同じになりました。また、ここで、コンテンツを選択してみます。そうしますと、コンテンツの内容のみが同じになりました。 エブリ h i ングを選択しますとこのように位置情報とコンテンツの内容が同じになりました新セットアップでタイトルの表示そして編集をすることができますこちらのタイトルレイヤーをクリックするとこのように テキストが表示されるようになります。スイッチャーミキサーの隣のタイトルレイヤーエディター、こちらをクリックするとタイトルの編集をすることができるようになります。こちらのエディットをクリックし、そしてこのように、事前に登録した テキストを表示することもできまたこのように新しく入力することもできますまたタイトルの動画や 画像などを挿入することができます。こちらのグラフィックとテキストをクリックすることで、ポジションを、それぞれのポジションを移動することができるようになります。 また、こちらのテキストエディター、こちらをクリックいたしますと、タイトルの背景、そしてテキストカラー、また、スクロールなどを編集することが可能です。スタジオの読み込みは、 こちらのスタジオファイルの中にある 3D セットとプロファイルリストという2種類の項目を選択することができますこのようにまずプロファイルリストを選択した状態で 3D セットを別の 3D セットに切り替えることができます以上が iStudio と Vstudio の違いになります